ああああ。あ, あ、あ, あ としております。今日は東大戦争の予定です。大会前ということもあって、人数で結構多いですね。いやー。今のサワーはなかなか。あれよ、はいー。中ボス、おいー。あそこは。 真空使ったら間に合わない時間なので生中ゴス真空です ね,、まあ、でで<笑>ね機械さんには投げ前外から中ゴスやんないといけません一歩外でガクガクってやって勝利圏たぶん当たりますよこんばんはーあータワボーボさんですね 灰あぜ。 9連敗まだまだロッテの半分だからそこまでそこまで連敗してほしいねうんアハハハハ えー、そろそろあう森川にかないのかんねやごめん行ってなかったちょっと見てみておうねがえる勝利同キラで勝利いいですね今日はレジェンドも来てる海外から来てる スコープ食っちゃってるよどこでやってるいないねあたいたいたいた彼はすごいすごいいキャミデ<笑>リグラ。じゃあそろそろ。今日は東ヘヘの予定です。はい。 誰か来るとがあれば今のうちに教えてください。 ダメですダメですいやソニックあいつになるんでこれはね S バイソン有利ですよおっげ止めム偉いちゃんと下げてるはいはいはいはい奥せめがないんですよねおいーこれ S バイソン使いになった方がいいのでは イルの殺し方を心得てるねあ店長了解店長も来るってよーしじゃあそろそろ始めますかね いい圧力<笑>次投げだよ お, おお いいかなじゃあそろそろ締め切ろうかなと思いますよろしいでしょうか、はい、まあねあのこの日は死ぬ時はゴミのように死ぬからねじゃあ東西戦として始めちゃいましょう 26名13対13なかなかいい人数ですねあベアさんはベアさんは行こうん、出ますじゃあベアさん さあそれではそろそろ始めていきましょうこれは配信台はサイレントスコープバサス草サイレントスコープ来ちゃってるの全然知らなかったよこいつは強えぜあーまあしょうがないねはいそれではこれが 2P おりおりおり始めるよ 今日は東西線ルールでございます先方、えー、はるきはる対ベアやりましょうベアさーんいやムロさんじゃないベアベアさん儀 2P 側先方です、えー、最初の3人ぐらいは必ず来といてください 1P 側がハルキハル、ムロあいイロハムロの順です 2P 側がベアデレロハイジンまで来といてください むさんが来るどうしようかな、春木春、ちょっと帰ったったらしいんで、ね、ワンピがガワンピーガー、うね君、うね君、うね君、うね君、春木春、帰ったったらしいんだ、帰ったったらしいから、まあ、しょうがない、じゃあ、いろはさんからで、ムン、ね、さん、何時くるくんのああ、じゃあ、だめだな。 まあ一家も帰っちゃったんだからもう人数差ありますけどこれでやりましょうはいう、はい、ではイロハさんが 1P 側先方次ムロウネまで来といてください 2P 側がベアデレロウ廃人の順ですあもう入れないでいいですそうサイレントスコップいるんだよ さあそれでは始めていきましょう4月の23日出発27日ですねスパクエッツス n v c 2ランバーと東大線形式です今日はいつも見ないメンバーがたくさんですね先方はいろは DJ いろはさんは S ガイル時代かなり来てくれてましたけども最近 DJ にへキャラ変更おお痛いてえ 残疑対 DJ 難しいのは残疑側残疑は難しいけどもかなり DJ にはいける組み合わせとなっていますいやいいですね、今のダブラリでちょっと下がってスライディングをすかしたところまではいいがうーん2発目のスライディング。 スライディングはガードしちゃうと PJ 側有利というむちゃくちゃな技ですねスライディングのくせに有利ですよなのでガードしないおいいからジャンスケル今日でちゃんと入れてしかし歩いて寄ったところにツナが置いてあるあれに対してすかして何かするか大足を置いておくのがおすすめ いい飛びそしてスクリームに入るベアザンギが置いたツネルがここで2択を見せるどうするうわっ届かないヤスライ育になるあーヤスラが重なって変わったのはイロハさあ出れろー 普通の当たり前ですはいそして出てくるのはデレロリュウ、まあ。この2人はおそらく他のところでもあんまやってないのではないかさあジャンプ強 キ, キックおっといい飛びだったが間に合わずギリギリ間に合わずさあしゃがジャックパンから卓に行ったがここは返されて投げ返しそして中ボスこれはああ、コンボミス あと1ドット足りず DJ マシンガンコンボができるできないでは大違い死ぬか死なないかというこのタクですね X はコンボ重要じゃないとか言われてますけども重要です殺せるときに殺せないやつを立ち回りで勝ってでも勝てません おーっとピオル今度はしっかりさあ、配信からアドバイス、いいアドバイスこれはいいしゃがみ中キッ対空だったが投げ受け身でケ、OK、ーやばいやばいやばい、勝利出ない、空ク対空にするこれは画面端、きつい状態。 トビをちゃんと落として出入りの勝利、ムロさん、ムロさん。 野、ま、呂、あ、さんがなぜか竜、まあ、何でも使うプレイヤーなんですけども今の東大戦の視聴者の人は知らないんじゃないかと思いますがこの方、あ南浦和勢でもともとホーク使え S ホークはどれぐらい強かったのかというと、まあ、焼き鳥と<笑>並ぶぐらいですね うわーー超うまいんですけど今の真空素晴らしいですねさあ先ほど真空でひっくり返ってしまったので今度は自分から攻めに行ったデレローダが誘われて端っこージもムロの方が多い状態あ長州さんお願いします、はい、よろしくお願いします ああ室くん最近または土曜来るようになりましたのかねえバサス あ, あ、そう2回目かそうだなさあムロ君はおムロですマミムメもムロ書いてこい書いてこいな MURO 前はニュートンにもよく来てたんですけど最近ニュートン来なくなりましたねあまあビッグワンが流行ってますからねしかしムロピンチおっデレロがかマジわかんないですねこの人うわデレロ頑張った<笑><笑> 3ポイントぐらい遅らせましたね今さあそしてウネウネがいる えー、長所さん、動物落とし、今、全員なんんすか、動物落とし、全員鈴木ですえ、鈴木さん、鈴木また変わったの鈴木鈴木の左のゾウの詰め方が素晴らしいです、<笑><笑>鈴木像、ゾウの鈴木です、象の鈴木<笑>なんか専門用語勘弁してほしいんですけど、動物落とし、俺のタイムライン上では世界で一番流行ってるスマホです。はい<笑><笑> これはいい詐欺飛びちゃんと詐欺ってますよねさあウネー君はおっとしかしおっとゲージも回転余計なことをする率がかなり減えましたよねううでもね動きはやっぱり軽快かんですよねおっと、余計なことやか軽やか軽やか軽やか軽やか軽やダブルでのし<笑>そこは出していいダブル昔はね出していいとこと出していいとこダメなところの区別はついてなかったんですけどさすがにそろそろ<笑> このおっしっかりさあおお今のもいいですねそうですねなかなかあのタイミングで裏手に入るタイミングでソニックをちゃんと打てるのは、うん、アデなんか絶対打てないですからねあれまあ 2… 2秒ぐらい遅いですからね彼はちょとこれはついああっよ今なんか止めそうなんでしたけどね<笑>無理かなスイちゃんできるかもな うまいちょっとこれはあこれはちょっとだけ高かった投げて受け身がないさあ出てるいい動き強くなってますよああこれは痛いガクガクしすぎましたねさ、まあ取り返してウネペースになったかおっと真空はたまったはいいがああうまいいい反応めく り, めくりナイスカード投げるおおすんだ いやー今のめくりいったのが間違いですねそうですね<笑>さあ福山龍その後ひとヒトシ松本サイレンスコープでーす 2P 側が廃人破天荒後手の順ですねさあ福山レベルを3連勝ですかはい今この2人 同じぐらいの強さな気がしますよう福山さんがね、はい、伸び悩んでるところであの俳人、デレロー、その辺がちょっと抜け出してますね、うん、だー、詰められてるんじゃないですか、まあ、その3人が一緒ぐらいですかね、いやいや、やっぱりちょっとはっあの福山さんが落ちたな気がする。頑張ってください 僕、次組むんですけど見ててね、不安な要素しかないんですよ、まあまあまあ、まあ、時々いい動きするんでね、そうですよまあ、セットプレー的なところがあるんですけど、<笑>あいらんことをする、<笑> な, なぜ真空が溜まってるのにあんなことをするのか、残り体力見て、竜巻勝利ですね、今のは。いや、真空重ねでいいんじゃない真空重ね、死, 亡死に角取るのは、前的にちょっと難しいかも。 勝利で避けられても前詰めてれば感覚じない来るかなちょっと早め重ねだったらいけますねそうですねさあ飛びが多いぞ福山ちょっと気合が空回りしてるか さ, さっき飛んで殺されたぞおっと今の大き い, いねさぁでもンクがあるんでねきたーおーっと福山が華麗に勝利 さあしかしレデロ三連勝かなり星を稼いだ出てくるのはハイジンさあさて比較に近いが使ったハイジンがここではい出てきましたまあでもやってる内容がちょっとねレベル高いですねハイジンクの方があそうなんですかうんあのーなんでしょうちゃんとはい。 人になんでこうやってるのかって聞かれたときに答えられてるんですよおーそ う, そう、うんすいう重要じゃないですかそうですかね僕自分がやってることをなんでやってるのってあんまり答えられないですよだからダメなんですよなんとなく で, すよ<笑><笑>でもまああっとっとっとこの理由がない竜巻とかがう ー,、えーっ と,、えー、っと今の昇竜の重ね方はし、えー 確定だったよねうんなんなんですかね な, なんでそうなったのかなんでそうな早いそ、ね、れ遅いんだよまだから逆に奥詰めしてる側がタイミングを選べるから遅らせたんじゃないですか今リバタシンクル出せば確定だったでしょウケヤバムに超リバーの後ろなんか遅くてあ<笑>そうか遅くてシンクルで後から後出しシンクルらって死んだの、ね、<笑><笑>あからの 投げられる、やはりハイディジョリー、そして、ひとし松本あ6番手です、ひとし松本、フェイロン。 さ あ, あ、松本、キャミーは完全に捨ててます ね, そうですね、もう忘れてますね、キャミー使いだったことを忘れました、ね、まあこっちの方が強いですからね、まあまあ、圧倒的に強いですね、だ ー, ーっと、今の、見てから見てからの見てかからだったらいい 見, 見れますよね、あれ、遅 い, いし、入れてれば見れるけど入れてれば、あそこでしっかり入れようとはなかなか思わないですよね、あのところで。 あ, あ、波動だけで処理される当然さあこの組み合わせはうわっと周りの取り方が、フェーロンの周りの取り方が大事ですねそうなんですけどきたここでこれで一回 波、あ、っ、のーうん、いい感じで受けないとだめもっといい感じで受けないともっといい感じでよけた上に寄ってからのいや も, ういや も, ういもっといい感じで受けたらそれだけでもうそのフェイロ有利になるあー想像とかに波動拳垂直ジャンプされたら、はい、大ピンチだから、はい、大ピンチ<笑>そしてそれがうまいんですよね やっぱああいう、そなんだろう、体ジャンプして踏まなかったじゃないですか、あれはもうだめなんですよ、なるほどもっと、パンチ出したらちっちゃくなるじゃないですか、あパンチを出すことによって当たらないぐらいじゃないと、だめ、普通に飛んでると当たるけど、パンチ出したから当たりませんでしたみたいな感じでされると、つらい、ほんまつらい。 あれ遠距離で弱波動を打つ意味ありますえあるよ、でもその後ピンチになるかもしれないじゃないですか、そうそうそうなるけど、大波動は別にバ、バイ波動をバックダウンされてもックは危なかったりするんで、あ, あ、出てきましたよ、サイレントスコープ、いつの間に日本に来てたんだ、そうですね、結構外人さんがなぜかゴールデンウィークに合わせていっぱいやってってるっていう、うん、こいつは強えぞそうですね、いい動きをするキャンミーですね。はい はいはいはいはいはいはいいいよーそう見えないとかって言ってますけどキャミーのめくりはガードしようとしてはダメですね<笑><笑>っていうかあの今逆めくりだったんで後の入れてればスカります前入れてればスカります逆めくりだろうがそう正常めくりだろうが基本的にしゃがめばスカるんで<笑><笑>龍だったらさらに竜巻もありますからねガードはないですよねしゃがんでギリギリギリ立ちでち、うんまあ 前歩くかなんかで、ね、スカッシュを 狙, 狙うか、まあ、逆ガードになればまあそれはそれでっていう感じでやってみようとするものじゃないですよね<笑>見てガードとかっていうのはもうさあやはりさすがの動きさあ破天荒あ、そうです、破天荒さんもさっきの3人と同じぐらいのレベルになってるんですかねうんうんまあ、あの、団兄弟、ね、ぐらいの さあしかし破天荒さんは見えてるときの勝利マジで出ますよ相当根元ですからねああ破天荒さんも前は東大生で大活躍しましたよね確かにその前もニュートンで結構活躍してたんですよなるほど闘魂藤沼を抜いてましたから、ね、へぇさあどうするここから腕の見せ所フーリガン入るアッパーでフーリガンを待つうわーウケず タイミングが見づらかったですね、今のはやはりサイレントスコープ動きがいいがさあ、これはもう龍が強いんだよ、これあっとこれは龍、おいしいが下がっちゃいましたねいや、まあいいんじゃないですかねちょっと近すぎて波動打ちづらい、うん、ところがあったんでああなるほど距離が二回転がってますからねパシンク、悪くないですね、今のスイいーが うん、あはい、やり直すとさあそうですね、これで、まあ、ちょっと我慢してそうですね、フーリガンも我慢したかったですねあれあんな感じですねちょっと起き上がった瞬間だけはしゃがんでおいて、うん、次のフレームは立つみたいな感じでつかるかガードするかみたいな感じになるんで、うん、さあペコ竜ですね竜ばっかですね本当 さあ、ペコ。今日はなぜか竜さあなぜか竜ほんとなぜか竜ですねしかも昔こいつはなんかーのって変な違う名前で出てたような気がするんですけど<笑>な何て名前になっちゃうブルーレット置くだけですねああブルーレット置くだけしかも色も色 も, もう置くだけでも何でもないですよ、ね、はいあったから。うーん よく覚えてた確かに、ね、ブルーレッドオフださあシンク、これはどうなんですかね、見てからできるのかな、ペコスケの方ができそうではありまそうですね、おっと、あーまあ、結構ね、こんなしっかり数えてるんですよね、端っかかったからね、あれ関係なく当たることありますので、これは我慢ですよ、お, ーおーっまあ前歩いてたんでシンクは来ないっていうはい、ちゃんと見てからボタン押してるんだったら偉いですけどね、<笑>本当かって言いたくないですね。ブルーレッド 置くだけですレッドブルー、レッド、奥 だ, だけって長いじのさん、知らないですかね、絶対知らないですよ、さ上り下り大会、さあこれはいい勝負、さョーディで受けることで、たまった、うーん、いい詰め方だったが、そうですね、ためたいですね、まあ無理してためる必要はないんですけど、そうです、ね、これでもうあと1回ハドも溜まります、ね、歯止一回。 湯川の台、うんうん、足上がりました ね, ね, <笑>んでねあそこ真空ポイントですよさ あ, これは、えー、あっ真空越えてね違う違う今のは勝利を抜けようとしてクラッカ抜け損ないですねあ福山さんうまくなってますねやっぱりだけど破天荒さんあ福山さん、ね、破天荒さん失礼大変失礼いたしました<笑>俺を福山と間違えるなとそんなことは破天荒ポイガルが こ, んなとこいますよこれはね早いです<笑>まあ 不安定感があるんで売りですからコロッと負けるありえますよさあ竜巻中竜巻から始まるそうですけど、まあ、ガイル竜破天荒さんはガイル戦はやってないんじゃないかなどうなんだろう、まあ、強いガイル戦っていうのがね、まあ、違うもんですからねおっと東洋戦は、ね、結構でもガイルいっぱいいるんでほうほうほうほう できる環境ではあるんですけど、まあ、さっきのうね君も登場戦ですし金子も登場戦 で, あしうあそうですし敷きもなんだかんだガイル結構使うんでね敷きガエルね伝説のね敷きガエルねこの間ちょっとやったけどめちゃめちゃ弱かったですねこ<笑>の後すぐバイソンに変わりましたから、ね、<笑><笑>バイソンはめちゃめちゃ強い<笑>うーわここもゴーボコボコルされガイルはもうソニック入出てなかったね<笑> なるほどガ イ, ガイドソニックじゃなくてバイソンのグランド失敗しねえんだよね意味が分かるね最速ですよあ、ね、の人はおっとさあおっとこれはた高いと思ったまあまあまあまあまあお受け身ないぞ撫で返しの近いが受け身がないあこれははいはいはいはいはい破天荒これはありますよあのー 今度のファイブオンファイブはやーべーこれやばい。さあめくりは竜巻じゃない方がおすすめ。うまうまい。いや惜しい。いや狙いは良かった。中上流。何回していくら。これはれまあまあまあ。さ、まあ近いの動きがあんまり良くないですね正直。<笑>何も変わらないです。 深井さん、いつも通りの深井さんですあいいですね、今、遊び。のから真空はちょっと欲張り か, ここ か, っ張りかおーっと、今、シャガチュウは、しっかり打たないとだめだ、シャガチュウ、ね、あれができないとリュウ、龍が正脱まで一瞬だけで勝てます、うん、<笑>さあ真空おーおーおーあー、今のは真空打てば危ないとこでしたね。 削り削り削りで時間取って体力逆転まではいけましたね8角ではないんですけど歩いてダブルサマー、うマーガードスにいくも強いかなと思うんではい入れなきゃいいシンクは普通に打っちゃいいんじゃないのあれシンクのあシンクのシンクの 後, あシンクの後歩いてってダイヤス先っちゃっていいんじゃないの でもう、殺せなそうですよ。シン君の時点で体力逆転してるから、あと、あとキュ、ダイヤシハードで時間使って、あと、パ ク, クダクタツバキみたいな。なさあ、コテサガットですト。トーテイ君、名前が変わってコテになったけど。コテ君は、ガエル戦はいっぱいやってるんで、で自信があるとがわせるはずですがいや。いや、あんまやってないらしいですよ。そう、ねうん、もう忘れた いやじゃなくてもともとあんまやってないらしいですもともとやってなかったのにクラッシュとあれやったのそうややさんを殺したんです小物道をやったの小物道をとにいてもいっぱいやってるはずだよあの時は確かにでも本人はそのいつもやってるのはロン君とかなので流先がやりたいって言って最初始まったんですよねうまっああまくられたがー<笑> 何やっぱり不安定じゃないですか意味わかんねえんだねロナ安定して安定した不安定感ですね弱点体力弱点してさあもう入れきっかなと思った段階で入れて3 <笑>回ぐらい変わりまましたからね<笑>おかしいよ、ね、タイガーそっと食らうしでも下がった線はね ちょっと、忘れてるとむずいところありますんで、まあ、確かにねコテとガットがっとかうわー踏まされるー体力逆転できず深井さん深井さんおダメダメダメどうあるタグです、いやお前。 逆転する気ねえなのああ<笑><笑><笑><笑><わー><笑><笑>機械ザコシザコシというかね勝つ気が 勝, 勝つ気持ちが見られなかったね<笑>さあアゼガイルが見せてくれますからそうだねうん機械見とけとこれがガイル戦だとアゼが言ってましたねエクサー優勝してますからガイルガイル下がった大好きですからねアゼ さああぜがいるの小手線あぜの方が機械より後ろなんですね<笑>これ並べた人は偉い選べうねくんの眼力が素晴らしいということですねあねくん視点ではあぜの方が機械より強いんだあぜくんの方がいいですよ確かにおっとしかし う行<タッ>って<タッ>、あー、ピよるよね、そりゃ。アゼガイル、さすがこれね、ガイルは陣取り負けちゃダメですから、ガード、タ、ね、イガー1回ガードして、はい、2回目のフェスっていうのをずっとやる<タッ><タッ><タッ> 続いていくんですけど、はい。それでも勝てるぐらいの体力差を結構取れるんですよね。アセチルだよね。アセチルの先端の使い方やっぱうまいですね。これですよ。この無理せずに。一に一回です。はい、無理じゃない。本当。あ<笑>あ。止ま っ, あ埋まってない。埋まってないので、大ピンチ。<笑>うわあ。 歳ジョン・チョイ思い出せいやーこれは機械越えきましたね機械がさっきの動じゃひどすぎたんですよねまきりまきり次もみをクロッチしといてくださいワンピーガーがバイパーグッチです さあジャジャンさあジャジャンが黄緑ですよあぜけん制うまいんでねそうま、ね、いとこ見ててほしいですよね猛ダメージたまうまいしっかりですよあそこね機械とか結構竜太ップ出すんですけどね触<笑><笑>ってんのにうまいぞ 今 の, 今の多いですよ、ね、ノーガードで見てて立ってると見せかけて波動にはしっかりチュアシが取れる場合にいるってい う, うわー今のガードしたはよく分かんないこれはかなり面倒くさいいやいやいやあの2回2回ケースモード入りましたね<笑><笑>あとは守ってるだけでいいもんとうわー 頑だったら、ああああああ<笑><笑>全部食って、一回目でやれよ<笑><笑>さあ負けにねじ込んで勝ったが内容はかなり負けていたまあ内容勝てる組み合わせじゃないですからねこれああいい緊張キックそして、上が通らない<笑>先ほどからたすまき3回当たってるがそれしかダメージ減になっていない 意地もないのでこれはこれはダブルサマーがあるから無理できないダブルサマーは多分出さないですね彼は結構出すよお何もできずさあ阿カが2連勝もみよ<笑>もみよ来たよもみよさあチームメイトもみよさあどっちが強いんだ<笑>ちなみにもみよ対阿だは大体もみよが合ってます トマックも見ようああー、あー死んだか<笑>今の飛び絶妙ですね、まあ、死んだくさいなーで、あーず、あーっと、265、これで画面、足を追い詰められるまで、どれだけ削れるかですよね、そうですね削りだけでも、やっぱこのように削り減るから、あるんですよね、あ<笑>あソニック出てましたね、サモ溜まってない今の 入レそば中足でたまんないっす微妙にたまんないっすさあ ク, クスクリューで数を稼いでいるああ予定通り死んでましたね点数稼ぎですねさあ首を稼げるバイパーー 首, を首を稼げるなんでガエルでこんなに弱いんだこいつみたいな<笑><笑><笑>首のおかしい方ですよ、ね、バイパーさーん全然ダメ ダメ出しきましたね、あんだけけん制うまかったのにそしてどっちが有利なのかよく分かんない組み合わせフォークザンギこれザンギでしょうのう結局ー投げ回りじゃないですかー結構あのコンドルがめんどくさいと思うんだけど、ね、まあそれはあります コンドルもねあの生跳びもタッチオーキックで落ちるところがあるあるんでリードした後にフォ、はい、ークの方が逆転しやすいと思うんですよねあーあーさすがバイパー気が付いてみたらパーフェクトえらい点数が入ってるああ外枠跳びから回されて あれもね、岩田スクール投げ返せるんですけど今回二度飛びスティと死ぬんで、はい、そうっすね怖いですよね実は死なないんですよいや死ぬよねいや、めくくりからフルは入らないんでジャンプダイパンが入るんだってあのスツクースツクースカスカリにボディボディ ダ, ダイパンが入るジャンプキョーパンジャンプキョーパン、コパン、方が入ってコパン、ホウかああ、そうなんだジャンプキョーパンだったら確かにいけるわ おっとーうーわさあバイパーさんは残ギ戦がかなり嫌いなんですよねバイパーで、ね、基本的に嫌いな組み合わせばっかりなんで<笑>相当付ききれいありますよセロリニンジンその辺全部ダメですねフ、ねえー、ランカとかねバイソンとかも嫌いですからねバイソンもねいやー回されたさあここでクロッチ あそして、バイパーの時代が組み合わせにその2 <笑>ブランカクロッチさんは地上戦めちゃくちゃうまいんですけどでもね、勝負めちゃめちゃしちゃうんでそこが穴になるかなと、まあ、この組み合わせは勝負する必要がない組み合わせですからね<笑>あれ、沼さんもいるぞさあ、バイパーが。 まずはバイパーチョップから。ブロッジブランカタブ。はいはいはいはいはい<笑>。やっぱそうしましたね。余計なことしに行く。いやでもね、ここはいいとこなんですよ。待ってちゃ勝てない組み合わせには、<笑>では本当にうまいですよ。お、ま、待ってて勝てる組み合わせなんですよ。相手をイラつく、イラつかせ。 まあ、これはキャラさ相当ありますからね73から82ぐらいだとは思いますバックステップが強いですよねバックステム、ンむちゃくちゃっすよねおっとブッシュが相打になるが問題ないあーお前飛んでいくおっと相模ジャパンで止まんないならあれで落とす結局僕ークはめるキャラなんですけどはいはまんないんですよね これはれ、ね、いけない枠捨てーそしてぶつこれは無理クロッチ勝利クロッチさん色変えたんですか変わったボーナスカラー元々何色だったんですかクパンクパンってどんな色ださあグッチ流ですね ああグッチ流のブランカ戦は大越スしたいだけなんで<笑>それがねまた返し方が分かんねえんだあれローリングが負けるんですよバクセが追いつかれるんですよ多 分, 多分いや上前外なんですよなんでこれねバーチカルじゃないかなと思っててあとはスイジャンスイジャンにたら3番入りそうじゃないですか 入るのか な, なかくぐっちゃいそうな気がするけど昇竜剣これは真空、ね、ですねまあ本当に尻角ブランカスパコンが弱いのがまた弱点の一つラ、まあ、ブランカ流は対空がちゃんと出れば流有利だと思いますが対空がちょっとでも失敗するとブランカ有利もあるんじゃないかな<笑><笑>この地上戦のうまさが こじ開けるまでが遠いの地上のプレッシャーが強ければ強いほど上が出にく出出に く, くなるんですけど う, す、ね、うわーっと今のボタンを捨てたかなあ ど, れだどれだけ地上を意識でさせられるかですよねそうですね飛びから3段入るぐらいまで意識させられれば最高ですねさあテータルシムなかなかねでもそこまで地上戦で張る <笑> さ, せさせるほどブランカの治療が強いいかっていうとう<笑>結局ファイヤー波動で終わりですからねさあティ・ダルシムここでホンダステージに行こう、まあ、ダルシム対リュウダルシム圧倒的有利みたいに言われてた時代はもう終わってると思います結構いい勝負だよねだダルシムはあんま強くないと思うんだけどね<笑>うんまあ強いは強いです、まあ、強いは強いんだけども 4強落ちですよ、こいつは、DJ に4強の差、奪われてますけど<笑>、いや、バイソンの方がさ先に奪われましたね、ここね3強になってる。ね、3強ってか、1強、2強みたいな感じです、ね、丸ノ、うん、グ1強、丸ノグ1強、DJ みたいな感じだと思ってま DJ、ね、そこに、この次にまだあるチームバイソンかな。 でも龍よりは強いからな。もそこくらいにいるんじゃないよ。龍強いよ。龍は強いけども、もう、うバイソンよりは弱いですね。龍、ホンダガエルとか、その辺だと思うよ。うーん。あとヘイロンもそのくらいあると思うよね。僕はね、ガエルはちょっとしたかなと、まだ言ってますけど。ああ。うまいな、グッチ。うまいなー。今の、お手さん、悪, 悪, 悪くないわ。俺, 俺か。 どなたかマイクいらっしゃいませんか。おいう。さあグッチ対長州うねくんよろしくお願いします。コテくんにマイクやってよって言われたらコテくんに押されました。<笑>コテくんはねやりたがりやりたがりじゃない。しゃぶってくれたことあるけどね。そうですよね。積極的にね。はい。 さあ、長州さんとちさんですねはい昔からよく対戦している二人ですああやっぱそうなんですかまあ同じぐらいの実力でずーっと、はいまあ、もうお互いがこうちょっとずつ上がっていま<笑>、うん、だにいさあちょっ と,、ね、ーだろちょっと 今, 今のはちょっとあれじゃないですかいい や, い や, いや<笑> ななかなかひどい褒<笑>、えー、めようと思った瞬間ですからね<笑>タイミングが悪かったタイミングが悪かっ た, タイミング悪かった今のもね<笑>うまいほらうまいとこうまいんですよ<笑>うまいことにはうまいうまいとこはホンにうまいですの長寿さんのオリジナルの連携とかあやっぱあそういうね開発力とかが非常に高いですよすごいですね 竜巻突破やっ。ああ。あ。ああしかし。ああ、ファイヤーハード。<笑>グッチさんね、こういう勝ち方をすると、すっげえ嬉しそうにするんですよ。<笑>いや、実際近距離ファイヤーハードはもう、お日曜ですからね。今ね、真空を持った状態で、使わねえで殺そうみたいな、うん、そういうニヤつきですね。<笑>うまい。うまい、一文字。ピよんないぞ。さあ。あっ あ, あ。これは。 いやいや気まずい気まずすぎる気まずすぎるここで打つんだ<笑><笑>イラつきますね今のはグッさん連勝グッチさ ん, グ, グ, チさんグリグラいやーグッチさん強いな強いっすよもう焼き鳥闘魂着といてくださいでグリ グ, グラが出てきてその後が 鈴つのっぴの順ですはいさあユーフェイロンユーフェイロンフェイロンめっちゃきつくないですかこれなんかフェイロンめっちゃきついやり方をしてますこれがうまいこの前この前やっぱつあーやっぱあー今つながらないとこですねうわーワンチャンス<笑>この前<笑>この前ああの間合いの強波動 なるほどあれがもうマジできついんですよさあ う, ーうまーいしっかり見ているそして C 燃やした劣化によってしかし投げ返されるそうですねやっぱりホンダステージとのルーもあって見やすいのかな見やすいですよねお互い見やすい お, おっと引っ掛けた<音声> あ, ーあー何なるかま投げマジうまいなさあグッチ止まらず鈴木ンん 鈴木さんですその後、角さん角さん着といてください、はい、違う違う違う違う違角っぴつっぴ着と い, や い, やいやてくださ い, い、ね、その後ですさあさあ鈴木残疑黒いぞああああれなんか黒いですねキャラ替えキャラ替え 色, 色キャラ替えなの色替 え, 色替え<笑>残りって、ね 昔からあの結構人気キャラなので、はい、黄色以外はいっぱいいたんですよなんで黄色じゃないんですか黄色は、ね、いなかったんですよでもその中で鈴木が黄色だもう誕生のようにうまー い, わーいバレバレーいここでいい<笑>昇龍ライ昇龍剣っとなえますね今のはさあ寄れるかうわ見てからーやばいああ裏見たー めくり竜巻あれは嫌ですよね、本当に、うん、あれはまあ、見てからしゃがみジャックパンで落ちればいいんですけどもはいあそこに行っちゃってたらダブラリしかないですねうまい、影にスクリュー、そして奥攻めは一歩歩いたが、イヤスが先に出ているダ ブ, ダブラリヒット、うおうおお俺はサボらねえ、ファイナル、あのリック、バスター、珍しいですね。決まった 穴がある鈴木さんファイナルやらないので有名なんですけどあそこできるんですけど<笑>やらないですねへ し, あしかし余裕出ますねこれいやー鈴木さんぎの1回こけたら先ほどのプレッシャーありますからねさあここからが波動を食らってまだ5分 まだ、残に体力余裕あるので、はい、読み合い回数を増やせるそれを龍は う, えうわっこれはさすがに食らっている外野手は1位焦がしてるーうわーったー<笑>前飛び通る焼き鳥いやーあーまた残技報ォークか の後、闘魂さんねオッケーイ。ガイル、バイソン、うんさあ星は並んでおりますな並んでますねあ違う鈴木一歩リード一歩リードってこじ。ここで焼き鳥フォーク<笑>なんでここに置いたんだろうね<笑>ちょっとねなんか相手のねキャラクターの読 み, 読みが分からない読みが分からない。そう どこに入れようかさあ焼き鳥リードさあうーわーあの場合で届いちゃううわーうーっと迷ったけどバックジャンプうまいやばいあー飛んできた前飛びしかもボディってことは早やらい空読みですね さあ、まず1本取っていったのは焼き鳥さんザンギの空対空ってほとんど見ないっすよね<笑>確かに全然見ないっすよね<笑>絶対できないさあじわりじわりと画面端に歩み寄っていくいがここでリバサトマホ歩きたいふんさあこれはうわっしっかりはめていく強 い, よ強いさ あ, さあツノッピー はいこれで並ぶ<笑>森会長、森会長、次です、来といてください、いらっしゃい、ラウンドワン、ファさあ、ツノピがいる、はい来ました、これ、無理じゃねえと言いながら席に着きましたが、まあ、角さんはねそういうところを、はい、あのー、数々の逆転劇で。 今までやっている人なのでなるほどしかしサマーがスカってこれ は, あーはーめくり食らってまいったミスもめくってこれはおいしいですね砂ずにすんだでもまあまあまあまあ今のは寄りすぎましたねうーんいやなんかもうソニック打てないっすよはい打ってる場合じゃないっすよあそこは<笑>本当にガイルフォーク難しいさあアゼチュー連発 おっとスタブいいサボ入ったサマーこれはおいしいこれはめくりにいかないあはやりたすぎるーやばいやばい当たらないダメージ勝ちしてるのはフォークおお空中強キックおーいこれね中足中足いや完全に置いていた森さん森会長森会長いますか森会長さん あれあれいないあいたデマンでーすバイソンホーク来たわよっしょい<笑>勝手にヘンドリー 名前を見たら自動エントリーがバーサソンシステムなんで<笑>大西君も入ってるからね大西君いる見当たらないいないはまずいなさあやってまいりました森会長さんの森会長はいえー、めちゃめちゃ古いプレイヤーです子さんめちゃめちゃ古いですああ<笑> 今のハズキじゃなくって起き上がりに話してるだけですね。へーこれバイパーさんとか開幕やってくるんですよ。<笑>ね、そうすると開幕オーーってやるじゃないですか。はい、ムーンって言って即死するんですよ。<笑>あれやべえ。もう早速殺す<笑>。さあこれが近代一卒<笑>、はい、転んだら死ぬんですわ。いやーしっかりい い, いいスポーツですねこれね。うまーい。<笑>うま<ー>い。<笑> さあ、こうなるとはいはいはい、はい、草チュンリーチュンリー大西さんいないか大西君どいないいいないの困るな代打はじゃあもう飛ばす 爆ツンリー、ここは踏ん張りどころ、ああいきなり、ハメ、焼き鳥さん、ハメは汚い、さあ、リバサがむなしく残される、バカ野郎<笑>いやって言いました、今、さあちょっとあの3枚ぐらい上着を脱いで、あ今日は寒かったですからね、だいぶ。さあ焼き鳥は強い すーか、もう、あぶねえ<笑>さあ投げ受け身とって歩いて台足やってましたから、何読みだろういいよっうこれも投げるいいよ投げ受け身の後歩いてきますね、超怖いなああまだ大丈夫うわあこれはや ば, いやばいやばいやばいヤおっと、オッケーさ あ, さあいろんなことが起こるがさぁ、チュ リ, リードああこれはハメの時間がナイスよくなした さ あ, あ、これは食らう、ね、さあ、お互い両者一本取ったかっ This hawk is beasting! ん獣っぽい獣っぽい<笑>いや、本当獣ですよ、このフォークはもう焼いてる獣ですからね、うん、焼き鳥フォーク is b e a s t i n うわークーザイできずいい変キックですねそしたらサギ飛びちゃんと知ってるはいあーまあまあまあまあまあまあまあまあ はじっこれこけるより は, は早めだした方がマジですねさあこれはチュンリーのマイどうよるよチュンリーどうよるですよねありがとうバックジャン プ, <笑>ャンプさあトーコンチュンリー同キャラんですお、きたトーコンさんはははわい結構負けんだって いいや、こううのに弱いさあ来ましたさあトーコンチュンリーはいトーコンさんのチュンリーですねチュンリー同キャラ戦はいえー、と、大西くんはなしでカネコガエルがいる代打で入りますカネコさんはーいさあまあ強キャラ同士の戦いですがこれ当たるおお、投げ る, 投げる 踏みつけそっか、あと一発で死ぬんであればあれは強いですねひょんづけて逃げるじゃないですか、はいはい、空中じゃないと落とせないから死にはしないですねうーんあれやっぱ空中じゃないとダメなんですね空中じゃないとダメですあの、着地の隙なくなるんで<笑>きついさ あ, さあゲージのため合いそして戦列のクソゲーが始まるいやいや い, い, い出してきましたね今ね ああいうところに出されると本当わからないですそうなんですよ出 し, 押しーあっうまーいこれは誘われましたね<笑>さあ草2連勝金子がいる 草, 草さん強いしかしここで現れたのは金子さんのガエル金子並びましたねこれでいい読みだったね確かにナイスリード さあ、金子さん最近ガエルのメインカラーを変えたあそうなんだえー、だってもうほら黒いじゃないっすかこれがメインになったのえっ何かでもの試合いでもなんか結構黒いガエルになってるはーでもていうかこういう大会で出るときって絶対メインカラーじゃないっすかまあそうっすよね、うん、さあ裏剣うまいそれにう機会で速いうわあコタ高スペシャル鮮烈な 裏剣が先に出てくるのはあっちあっあっとしかしこれはあと一発で死ぬ圏内だがいたまるぞこれうーん油断ができないあっちょっと気まずいああああああああああああああああああああああああああああああああああああああてあああああああああああああああああああああああ 頑張っ…あれ、しゃがみち足を蹴ってるんですよね、あれね。そうです<笑>ね今、トルネディ、ナイス反応したんですけど、ジャンプ中盤ーーだったから落ちなかったですね、落ちなかったですね、一歩負けしましたね、今ね。あこれやばいやつ<笑>踏みつけ、多めですね、今日は。しかし踏みつけ、いいね、うん、強い、強い、強い。踏みつけのこの使いようの良さ、半端ないがあねっが、ナイスマー 投げ投げサマーでしょう、今のはさあここから、詰めていくトレレディしっかりあっとこれはソニック出ないかちょっと回転が鈍ったか相手投げる投げるかね真髄投げですいや、しかし飛んでるいい飛びさあ、越しますどうなる こ, うこれははい これ は, は最高ペースですね。対、はい、空して、ああお前前そばで守備し、いやー、強いな誰かマイク頼んます熱い二回転さんか<音楽>、さあ。 続いて現れたのは2回転三のバイソン<音楽>きましたねさあしかし金子さんはここ最近かなりバイソン戦やり込んでいるさあしかこの投げの連係はね本当に抜け出せないんですよねさあうまいノイボーがよく刺さる この試合はもう完全に2回転さんのペースこれも通らないしかしだんだんと体力差を詰めていってるぞパンパからのスパコンで削り KO さあ金子さんもねやっぱりねバイソンの対して体力の取り方をかなり知り尽くしているかね練習してきたのでさすがといったところだが バイソンの火力もやっぱりバカにならないしかし前そばで固めているがグランドでうわちょっと待ってつかみいやーこれは痛いグランドが刺さる勝ったのは二回転さん強いなさあ店長さんいますね えー、と友澤さんと黒いワンスさん次なので、見ておいてくださいさあ、店長さんの竜ですねさあめくり竜巻、見えない、さあ中央シャドウ、この画面端、なかなか抜け出せないさあ、ちょっと置いて、いい感じのおっと、しかし、台足、つかりましたね、さあ店長さんの波動拳の打ち方、かなりねうまいんですよね。 さあこれ投げ投げ減らない減らねえなさあちょっと逃げて間合いをたっぷり使って立ち回っていってますよねさあシンクちょっと待って波動拳これはガードして時間ももうないあっとこれはマに 時間使ってうわしっかり時間ギリギリまでちゃんとやってきましたねしっかり画面を見ていたさあこれは波、OK、動さあ大野からこのバイソンの連携ダッシュアッパーで寄るけど落とすうわ落とす これは抜け出せないさあいい勝負になってまいりましたが開幕はだんまりさあこれはまた先ほどのバイソンの前になってきたさあ大志後継化 し, してるさあこれは1ラウンド目の波動圏の前さあお互いスパコンがたまるさあ あっめくりが入ってノイヒットこれは手痛いさあパンパグランドこれを投げる<笑>勝ったのは店長さんいやーいマジ今の今のはちょっとマジでしたね<笑>今ね<笑>さあ嘘でしょうんしあんまりね信じたくないですね、はい あでも結構なんかもう技振ってたんで入っちゃってましたんですかね。エランドロスからピッパンでした。あれ、ちょっと待ってください。さあ対称戦の前、クロイアンさんが入ってちょっとボタントラブルが出たので少々お待ちください。スタートボタン。いや不吉な予感が<笑>。 今ボタントラブルで今ちょっと対処中なので少々お待ちください。スタートボタン、スタートボタンが抜けだったらしい。<笑>なんか不吉な予感がしますね。もうあと 2P 側最後の一人なんですが、でもまあ 1P 側もなんだかんだで店長さんと友だそうですしかいないの で, で す,、ね、すげえなよくもつれたな。 俺, ぜ俺絶対勝てると思ったんだけど な, <笑>なんかキャラクターを小テ君と選んでるときに、うん、小テ君があまりにもそのえっこの人いた の, えこ の, 人いたのってめっちゃなってたんであ、こいつ見えてねえなってことでなるほど絶対勝っただろうと思ったんですけどねなかなかもつれたさあ最後のこれは大将黒いワンですねはい何となー側大将そして 1P ー, ーは友澤大将で残っているはい どっちも動く。<笑><笑>さあ、まあ龍対本田は、はい、まあもちろん龍有利なんですけども、もちろんですね。うまいんですよこのこのあっ あ, あ, あ今の運がいい。しかし、あしかしこれ通す黒岩の流線マジでうまいですかね。はい、あのー、完全にもう同期キラーなんでこの前もしっかりね、はい、何も出さないしてね。 どうせ飛んでくんだろうとびっくり待ってますからねそ<笑>してハードウェ回避けただけでこんなペースになっているはいあうわー高め台足、えー、台足店長気合のバックジャンプいやでも最後の台足は気合入りすぎではそうっすね<笑>うわふざけてるあそこは普通にスカる間合いっぽかったんですけどうわ落とすうわー店長さん勝手 おっと対空ショッピーなのに指して出ない、はい、しかし飛びがうまい、はい、これは空ジャンプちゃんと走塁で落とす産んでしまうさああ道けでなんとか寄れるかうわー対空真空サヒットアケボのフィニッシュ締めたのは天使はワッピー優勝 ワンピ ー, ショーやったーさあ友澤が残す一人なのでエキシビション出てもらいましょうさあここからエキシビションマッチゆうべがステージは万能ぐステージが3倍速になった、はい、トモザ・ベガは、はい、最近まあ本当に強くなったプレイヤーの一人ですが間違いないですね<笑>さあよく飛ぶ 天<笑>長の経験値、あお、これは投げる、さぎ跳びから削って、おっ、前跳びしてる、嘘でしょ、天長めくりと言われる、レガ戦のめくりですね、はい、あれがまず見えない、即死するという、さあ、しかし、跳びここからは友田さんのペースを、登りカック、バレトンジャボケという感じですねそうすねねそうバレトンジャボケといった感じですね。 この友田さん、の…うわ、ん、なんだ今の。あ、今のはネックプレスですね、ですね、あれになると、危ない危ない。投げるの友田、これはおいぴ。おしかし、ただでは死なんぞ。投げる、は暴れが強いしで、ね。うわ、次ライダー入ったのよ。<笑>強ええー。かん、友田最強、完全に固めていった。さあ、というわけで。 皆様、はい、参加ありがとうございましたお疲れ様でしたお疲れ様でしたイエーイじゃあね、今日せっかく遠くから来てるから、サイレントスコープ遊んで、配信台でいっぱい遊んでって